ったもんねっ暑い皆さんこんにちはかまど地獄にやってまいりましたお井ですはいということでかまど地獄にやってきましたなんとですねかまど地獄3丁目のお湯に入れるということで今日はチャレンジしに来ました受付の近くにあるえー、受付 みたいなところがあるんですけど、とにかくそこでこの鍵を借りてこれば入場料だけで入れようということで、借りてきました。早速、行ってみたいと思います。こちらはい、ジョクで癒しの湯。行ってきます。これ癒しの湯っていうんですね。かま地獄山頂用の湯だと思ってます。わークワー行きます 本当に普通のお風呂って感じですね懐かしいおじいちゃん家の匂いがしますなんかもともとはオーナーさんのが自分用に作ったお湯らしいんですけどちょっと見ちゃいますか先にちょっと見ちゃいますかおー<笑>とりあえず入るときのお楽しみですということで 入ります。 上ーのュ八80度って書いてあったので、ね、あそこに一度出してからこっちに流してるっぽいんですけどあいあでも気持ちいいああ入れたあのお湯入れましたよ見てー綺麗！めっちゃ綺麗すっごい青ですコバルトブルー気持ちいい 本当にここの存在を私も前ここに来回来てるんですけど知らなくてで調べたらあったっていう多分知られざる人だと思いますここにんか前は何だっけ鬼が鳴く鬼がなんとかみたいな書いてあったちょっといい感じの文字があったんですけどなくなってすごい綺麗になってる感じですねなんか写真だとあったんですけど今すっごい綺麗です 温度計があります、ね。温度40 42度ぐらい。ち, いいちなみに、日本人が一番好む温度は41度らしいんですよ。90。 見えますか？このパイプの下からお湯が出てます。ですね、暑いここが暑 い, い。しかもここも見てください。源泉かけ流しでそのまんま溢れたお湯は流れていってますね。え、ここ好きかも私。 誕生日の湯はお供のオーナーさんが自分のために作った温泉なんですけども今は一般開放していてみんなで入れるお湯になってますなんと入場料のお友り400円だけで入れるのでお得だしあんまり知れ渡ってもいないので本当にゆっくり入れるし私は大好きですオーナーさんありがとうございますいいお湯でした